TBSK にジャニーズの人気グループキングプリンスへの平野仕様が登場。事務所の大先輩にあたる嵐桜井翔に悩みを相談したが、この時の発言にファンが騒然としている。部屋に悩む西海岸風の部屋を目指して家具を購入してきた平野だが、部屋の様子がおかしくて頭を抱えていると明かす。 実際に家具を見に行くと惹かれるものがあっていろんなものを買ったら近未来風の家になってしまったんですよ、と。壁に埋めるタイプの暖炉の上に太陽モチーフの鏡を飾りシルバーの馬の置物を添えた、統一感のない部屋になったと嘆く。桜井はプロ任せだが、皆さんが家具を選ぶ基準というかどうされてるのかなって、と平野は質問。そこで桜井は一回なんかそういう。 プロの人に見てもらえばいいんじゃないとアドバイスを送る。平屋は怖いんですよ、僕。怖くないですか赤の他人が自分の家知るのって。ほんと、僕だけの家にしたくて。と、プライバシーの問題でプロに頼むのもはばかられると本音を漏らす。平屋と桜井の関係は桜井はもうお願いしちゃってて。別に、部屋まで。 入ってもらってなくて、間取りだけを見てもらって、ソファーとかラグとかカーテンとかやってもらった、と、プロに任せて部屋を整えてもらったと振り返る。家具なども作ってもらえると桜井は付け加え、場が盛り上がる中で、みちょぱ、こと池田美優が、桜井さんの知り合いなら、絶対紹介してもらった方がいい、と、平野に助言。しかし平野が、だって、まず、桜井さんが知り合いじゃなくて、 と、トロシ桜井は、おい、と、苦笑、有吉弘行も、そんな言い方するなよ、と、突っ込んだ。ファンも反応を慌てて、いやいや、連絡先知らないんですよ、そういう意味じゃなくて、大先輩ではあるんですけど、連絡先を持ってないんで、と、平和は主張。桜井は、俺、後輩に初めて言われた、知り合いじゃないです。って、確かに知り合いではない、と楽しげにはった。 このやりとりにファンも反応。翔さんと紫陽くんって性格とか合わなさそうだけど、共演も多いし知り合いじゃないから相談できる先輩に代わってくれるといいなぁしようちゃん的に翔ちゃんは知り合いじゃないっていうのほんと最高だった平野氏、よう、恐るべしと満喫している。うん、調べや編集部沢正氏。